先月、ブラック解放同盟全国連合会、略称全国連から公開質問状が来て、それに回答したっていう動画を公開したんですけども、また公開質問状が来ましたね。今度は12月14日付です。なんか公開質問状が来るペースが上がってます。でね、もう動画の最初でもう言いたいんだけども、この団体はね、東大阪市から、 2,991 万 8,300 円。まあ、おおよそね、3,000 万円もらってるんですよ。税金を原資としたお金を。まあ、いろんなことがあって。で、このこと東大阪市の人もあんま知らないと思うから、こういう団体に 3,000 万円税金から渡ってるっていうことをまずね、これ押さえておいていただきたい。 あと、全国連っていう団体をブラック解放同盟と混同している人が多いので、これも最初に説明しときますけれども、これは解放同盟とは別団体です。東大阪市の荒本っていうところに解放同盟の支部があったんですけども、内部構想で分裂したんですね。中央本部から弾かれて非主流派になった人たちが、ブラック解放同盟全国連合会っていうなんか偉い大風呂式広げた名前を名乗ってるんです。だから全国連っていうのはあくまで別団体。 で以上のことを踏まえて、えー、公開質問上答えていきます。それで、えー、っと、まあ、内容は、おおむねこの宮部のブラ、自分はブラ民クミンだっていうことについて、それは嘘だから撤回しろ、謝罪しろっていう話なんですね。まあ、とにかくね、そのブラクミンだっていうことにやたらこだわってるんですね、この団体は。 で、宮部はブラックミンとする三つの根拠がデタラメであることを認めよう。一つは、下モアジノの番地について、下モアジノ415番地の1は、これは、えー、下モアジノの本村であって、えー、A 地区内、A 地区ってのはこれ赤池っていう意味ですね。一般地区だっていうふうにですね、えー、認めろっていうふうに書いてあるんだけども、えー、この質問状の中でね、なんか特池に、えー、童話事情の時は、 大技小技単位で地区指定をやったとか書いてあるんだけども、鳥取市はやってないんですよ、平成8年までは。で、平成8年にその地区を区切ったんですね。だけど、旧鳥取市っていうのはね、いい加減だったんで、 属人主義的にやってたんですよ。だから駅前の土地なんかでも部落の住民が持ってるから、えー、童話減免の対象にしたりとかやってたんで、その童話っていうのはあんまし意味ないしね。で、今は、もうその童話事例終わったんで、そういう資料破棄さ、破棄されちゃってるので、どこが部落かっていうのもね、もうその、この区分の範囲がわかんなくなってるんですよ。完全にね。で、なおかつその童話童話事っていうのは下味野っていう名前でやってるので、 もうその下味のって言ったら部落ってことになっちゃってるわけです、鳥取市だと。で、一般地区だのは赤い池だの言うけども、その赤い池だんて大正時代の名前だからね、もう戦後なんかずっと使われてないから、じゃあどの範囲が赤い池だなんてわかんないし、で、昔の地図なんかとね、称号してもね、相当その、童話地区っていうか改良住宅の場所とか、結構ね、昔の赤い池の範囲から相当はみ出してますよ。 だから、その、下味の415番地が、本村で一般地区だとか言われてもね、そんなこと言っても意味ないし、とにかく、その、童話地区だって言って、鳥取市が指定してるんだから、下味のね、文句がありゃ、本当に、鳥取市に言えっていうことですよ。一般地区であることを認めっ て, てそんなことを僕は認められるわけないじゃないですか。別に僕はそんな、ね、部落はどこかって決めたわけじゃないし、童話地区はどこかって決めたわけじゃないんだから、ね。 で、はぐらかしてるけども、その、どこは部落だとか言って、そうやって言えるような人間が地元にいるんだったら、そいつ出してこいっていうことですよ。もうその人が、その、そのね、部落差別を勉強っていうことになるんだから、その、誰が部落で、どこは部落民、部落かとか言って決められるって言うんだったら。ということで、えー、これに対しては別に嘘でもないし、謝罪する必要なんて全くないですね。で、あと、屠殺業ということについてですね、うちの実家が屠殺業っていうのは、これは、え えー、ジビエだから、屠殺寮じゃないみたいなこと言ってるんですよ。えっ、ー、と、屠殺寮じゃなくジ、ジビエで、あると。ね、これも、嘘を認めて謝罪しろって言うけどいや、ジビエって言うんならね、あの、片岡清樹副委員長、解放同盟のあの人の実家、も肉屋なんだけども、あそこだってあの、特殊沈肉って言ってね、ジビエ扱ってるんですよ。だからジビエ扱ってたら屠殺寮じゃないのと。じゃあ、あの、特殊沈肉扱ってる、 あの、片岡さんの実家のもう、都殺業じゃないっていうことになるんですかね。だから、なんか後付けでね、ジビエだったら違うとかなんかそういうことをね、言ってね、ヘリクツこねてるけども、これも、いや、嘘っていうのもね、何を根拠に言ってるんですかと、レッキと保健所に登録してあります、ありますよと。 うん、だから、もちろん撤回する必要もないし、謝罪もしませんということです。で、3、童話対策の土地、海洋事業について、えー、部落に隣接する一般地区の土地でも童話対策事業の対象になることが常識であることはすでに述べたって言うけどね、だから、鳥取市はだからね、その、その、隣接も何にも関係なくてね、駅前だろうとね、童話減免してたような自治体なんですよ、その。で、その、 とにかくね、その、ブラクであろうとなかろうとね、その改良事業の対象になったんだから、だからその所有者の宮部はブラク民だっていうことで鳥取市が認めたわけじゃないですか、ということは。うん、だから別に、ここもブラク民だっていうことも間違いないですよね。ということでこれも撤回する必要もないですね。宮部は下味のでもブラク民宣言をどう受け止めたのか。 えー、自分はブラック民だというのなら、宮部自身はブラック民宣言をしようと誘われたことがあるのか、女もん誘われたことはないです。誘われてもあんな、あんなもんやるわけないじゃないですか。宮部自身はブラック差別を受けた経験があるのか、だから今もう裁判所からね、この自分のアイデンティティであるところのこのブラックについてのね、研究をしようとしたらもう弾圧されてるんですよね。もうこんなもん差別以上の何者でもないでしょ で、ブラックの親は自分がブラック民だと言ってるのかブラック民だとは言ってないですね。というか、その、自分で言うから分かるんじゃないかとか、まあ、そういう感じですよね、その、そんなもん自分で言わなきゃ分からないことだろうと。宮部は親からブラック民だと教わったことがあるのか、答えは。まあ、親、親に限らずね、とにかく下味 の, の住民だって言ったら、なんかブラック民だってことになりますよ、鳥取市だと。うん。 だって、下味のデート地してしてるんだから、だからブラクミンなんじゃないですか知らないけども。神奈川県の原告の本籍市の転籍について、宮部は解放同盟が戸籍や住民票を根拠にしていることを逆手にとって、それなら戸籍や住民票を移動すれば誰でもブラクミンになれると言って、う ん, うんと、なるほど。で、差別者としての悪度差を典型的に示すのであると。ね。まあ、これも、 ブラックであると嘘を撤回して謝罪したらどうなのかっていうことなんだけども、だから文句があるんだったら解放同盟の中央本部とね、あとは東京地裁に行ってほしいと。なんなら東京地裁で訴訟参加したらいいんじゃないですか、全国連さんが。だから東京地裁は、その、本席地だとか住所を基準に、これは差別される。 人だからって言って一人一人認定したわけじゃないですか。だから言ってみれば裁判所がその本席地がその差別されるかどうか、ブラック民かどうかの基準だっていうふうに言ってるわけですよ。ね。まあ確定判決じゃないけども。で、このブラック差別っていうのはね、権力が作ったもんですな、ものなんです、権力側が。で、もうむちゃくちゃ権力側であるところのね、 あの裁判所がそうやって認定したんだから、これは間違いなくブラックミンじゃないですか。だから文句があったらそれはね、権力者である東京地裁に行ったらどうですかだからそのために訴訟を参加するっていうのはどうなんでしょうかねです。法廷でいろいろその、この、 手紙で書いてあるようなことをね裁判官に向かって主張したらいいんじゃないですか。僕は大幹事ですよ。その本籍地でねブラックかどうか判断するっていうのはこれは間違いだ嘘だって言ってねぜひ裁判官に行っていただきたいと思います。でプラクミンと主張するふざけた動機について。 まあ私がツイッターとかその辺でいろいろ言ってることについて、ブラック民かどうか、本当かどうかはご想像に任せます。半分皮肉が入ってるってのはどのような意味か。まあそれは具体的にはね、その皮肉っていうのはやっぱ解放運動とかこの童話事情に対する皮肉ですよね。差別なくそうって言ってるのにね、こうやってブラック民かどうかっていうことを認定しなければ成り立たないっていうのはもう矛盾してるじゃないですか。それは。やってることは江戸幕府と変わらないでしょ。 それで差別をなくそうっていう取り組みをするんだったら、その誰がブラック民かなんていうことをね、その認定したりとかですね、なんか講演会で自分ブラック出身とかそんなことを主張しなくてもね、通用するような活動をやればいいわけじゃないですか。だけど、結局、そうやって誰がブラック民かっていうことを認定しないと成り立たないようなことをやってるっていうのが完全に矛盾してるよっていう意味で皮肉は入ってるわけです。はい。で、宮部は次にアイヌになるのが答えよ。あのね、 北海道だと、アイヌ地区っていうのがあって、そこで実際固定資産税減免っていうのがされてたんですね。で、そういうのがね、この本州にも広がって、どこでもアイヌって言えばやれるぞっていう話になるんだったら、僕はもうぜひアイヌになりたいと思うんだけども、まあそういうことをやるやついるだろうっていうことが多分ね、これはあの国家権力にもね、多分もう見透かされてしまったので、ちょっとね、これはできなくなりそうな感じですね。というのが答えです。 ブラック所在地を垂れ流すことの犯罪性。ここにあれこれ書いてる、書いてあるんですよね。その、宮部がやってることは金儲けだとかね。自分たちの絶権投稿は、その、ブラック差別を受ける者の自覚と差別を戦う主体を作り上げるどうのこうのって書いてあるんでけど、もうこの辺りはね、もう質問っていうよりね、自分たちの主張というか意見ですよね。うん。ま、これについてはね、 いや、だから、まあ、中央本部なんかもやってるけど、自分たちのやってることはあくまでいいんだなっていう話ですよね。で、金儲けにしてもね、さっき言った通り、じゃあ自分たちが税金からね、3000万円もらうのは、それはどうなんだと。自転車金儲けって言っても、そんな税金からね、強制的にお金取ったりしてないですからね。皆さん、こう、進んでお金出したりとか、まあ、広告費だったりするんで、別に誰かから強制的にお金を分取ったりっていうことやってないわけですよ。 だけど、だけど、全国連は税金を原資とするね、権力が人から強制的に集めたお金を3000万受け取ってるんですよ。まあ受け取ったのが、まあ、とにかくそういう合意を東大阪市としてるんだから、だからおかしいんじゃないかな。自分たちのやってることは、その人にね、金儲けだとか言ってね、非難するような資格ないと思うんだけども。別に金儲けすること自体は別に悪くないでしょ、それは。別に進んでお金出してもらう。 もららうならねだけど、全国連は、その進んで出してもらったお金じゃなくて、強制的に集めた税金を受け取ってるわけですよ、3000万円。ね。だから、そういう人たちがこんなことを言いますかっていうふうに正直思います。はい。ということで、このことについて、あの、回答しておくことにいたします。